なになんて言ってんのうん、わかったわかったはいどうも、水溜りボンドですトミーですちょっとね、今日はね家に、正月で実家に帰ってるのでせっかくだからね彼をね少しフューチャーしてあげようかなと思って<笑>えれ 何いいそこじゃないよいや乗っていいよねえ B ちゃ ん,、うん、んやっぱいいやじゃないんだよ全然来ないじゃんお前いいい い, い, いそこで寝るのお前、まあ、そこ見えてないんで誰にもいなくなったよお前ちょっと途中でっ、うん、てかちょもうめんどめんどもう入ってないから まあ、普通に犬とターンレールのとか多分そんな、いや、見たくねえよってなると思うので、あの、カンタがね、絵を描いて、で、またなんかね、違うやつも出るらしいんですけど、昔さ、あの、無限ガチャってやったじゃん。それをね、こう、犬ってガチャ引けるのかなっていうのはちょっと知りたかったから、いい、いい、あご置かなくて、なんで置いてんの、ろうえっと、犬はガチャを引けるのかどうか、ちょっとやってみたいと思います。 いくぞ B、よいしょ無限ガチャっていうのはこうやってなっててでここでやって押すかけるみたいなでこれに、えっと、僕とかカントがいるらしいんですよなのであのちょっとね結構普通のガチャと違って こう指の動きが難しいから、あのー、できるかちょっと分かんないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。うん、いくぞ。いけるいける人はいけるよし、ちょっと手貸して。バカバカ、コレクション。戻って、閉じて。ほら、上手。 モアイゾー引けるましたもう一回やろうぜもう一回やるチゲチゲ閉じてもう CM を閉じてピコモンピコモンだってこれね無限ガチャ 俺, 俺もうガチャ本当大好きで。 ガチャやりだすとね、もうずっとやっちゃうんだよ。ということでね、<笑>なんかもっと苦戦すると思ったんですよ。でも、これ毎回思うんですけど、B ちゃん、肉球見していいこれあの、B の肉球って、ちょうど人の指と同じぐらいなんですよ。なんで多分、iPhone の操作多分全部できちゃうんですよね。見ちゃん、肉球見して。そうそう、顔持っっ て, ていいね。ちょうどね、この肉球がね。ん 肉がちょうどほら人の指と同じぐらいなんですよだから押せるんだろうねということで iPhone のクシリーズに続きちょっと B の指でやってみましたガチャ引けるみたいなんでなんかこんなのもやってみてくださいみたいなのあったら教えてくださいということで以上今日の「みさま4」でしたいやすごいな終わった瞬間ちなみに B に一番最初にあげたおもちゃ。もう<笑>、これ骨だった部分、もう真ん中しか残ってない感じだって。でもこれが好きで、これとかあげてるんですけど、全然これで遊ばないで、これで遊んじゃうんですよ。ねえ、いけるいけるみていくいこううん。はいはい。ということで、じゃあね、ちょっと緩い動画になっちゃいましたけど。あ、おっといて。 はーいじゃあまた。